この前はこの星に咲いた今度はだるくて、ちょっと甘辛くて鼻にツーンとくるような香りがしましたの、ね、では、いただきます。ワインチキンナゲットとかについてくるような甘く、甘酸っぱい甘辛い味のバーベキューソースなんです。 まさにそれが上の方に塗られていて噛んだ瞬間にそのままがきましたね前回の黒こしょうの方はスパイスとおにぎりの融合性がす。こちらはソースがリードしておにぎりは後についていくようなそんな感じですなので調味料の味をより感じたい方はこちらの方がおすすめですねこちらも美味しかったのでこちらの店とさせてただきますこちらってばかり言ってもらうご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演